はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございますはい、僕はですね、えー、と日月とあまた京都に行っててですね、えー、勉強して、えー、患者さんをですね、えー、めちゃくちゃ早く治せるようなあ技術をまたですね習得して帰ってきたので、今日もですね、患者さん喜んでいただいてあいつもより早く痛みが取れますねと かなりですね、こう治療のスピードっていうんですかね痛みが取れるスピードっていうのは変わってきているのでかなりですね、あの精度も上がってきてあー痛みの、まあ、取れ方も違うのでかなり患者さんもですね、えー、痛みが良くなる感覚っていうのがすごく実感していただけるようにど ん, どんどんどんどんなっていってですね、僕なんかもう髪の毛みたいな感じになってきてるなと、えー、自分ですごくですね、思ってるんで、まあ、もまだまだこう勉強したいなと。 勉強楽しいなってすごく、えー、実感したあ日曜日、月曜日でしたね。今日火曜日の、今日火曜日で朝帰ってきて、あ朝じゃない、2時半に帰ってきて、2時半からあ治療させていただいたんですが、はい、今日はですねあの、この腰痛をなくす魔法のポイント、えー、1点ですね、えー、っていうのをお伝えさせていただきたいと思います。腰痛をなくす魔法のポイント。魔法ってこの魔っていう字かけますと、僕ちょっとさっきググって。 書書いたたんんですけど、ま、ですすすけけどっってててままくね初めて知りましたなんとなく鬼ってこんな字かなって僕頭悪いので分かんないんであの調べました<笑>です。で今日はですねあの、まあ、腰痛であの、まあ、いろんなところ、まあ、この腰の真ん中痛いとか、まあ、右が痛い左が痛いっていうあよくあると思うんですけども結局はなかなかその、まあ、今日来られた患者さんでも整形外科行って腰もんでもらっても全く変わらないと。 全然良くならなかったとおっしゃってたんですけどもまあ僕がこのポイントを押さえてまあそこを緩めてあげるだけでこの腰の痛みとか可動域が良くなったという言葉もいただいてですねまあ僕がよく患者さんにする治療ではあるんですけどもそれをご自身でも押さえていただいてえ腰つを軽くしていただきたいなと思うんですけどもえまあトリガーポイントっていうのがあってですねトリガーポイントこれをトリガーポイントっていうのは筋甲血っていって 筋肉が硬くなってですねダマ、あのー、みたいな、あのー、コリコリした部分になるんですねでこの筋甲欠のまあ特徴としては放酸痛っていうものになります放酸痛放酸痛ですね硬くなっている部分じゃなくて硬くなっているところじゃない、まあ、例えばこの辺が硬くて 硬いんですけど、ここの硬くなってしまった結果、放酸痛っていうのが、この腰に起こるっていうのが、このトリガーポイントっていう の, の特徴になります。まあ、例えば、こう、左肩が痛い場合に心臓を疑えっていうんですけど、心臓がの動き悪いと左肩痛いとか、まあ、左肩痛い方に脅してるわけじゃないんですけども、まあ、ちょっと調べた方がいいケースもあります。で、えー、この腰痛、腰の部分が痛いんだけども、 伝部の、まあ常々お伝えしている、伝部のトリガーポイントによって腰の痛みが起こっていると。で、その中でもですね、その僕が一番ここの筋肉、この伝部のここのポイントが腰痛に関連しているなっていうのがあります。お尻って言ってもでっかいんですよ。大臀筋、中電筋、小電筋、中電筋、二条筋とか、ああまあ、2回言ったかな。 あるんですけども、その中でもどこの筋肉が一番この腰痛に関連していて、この筋甲血トリガーポイントができやすいのかっていうところなんですね。で、今日お伝えするポイントは、ですね、まあ、人って、この筋甲欠っていうのは、どこでもそうなんですけど、きわぎわにできやすいんですね、この骨の際とかね、こういう真ん中っていうよりはキ、この際とかにできやすいんですけど、場所でいうと、ですねこの部分になるんですね、この部分。 この仙腸関節の、まあちょっとこう指一本分内側ぐらいのこのあたり、ここ、本当にここのピンポイントにこの筋甲結っていうのができて、ここにある筋甲結によって腰の痛みが起こっているというケースがめちゃくちゃ多いので、これをぜひ、えー、覚えていただいて、ご自宅でもやっていただきたいんですけども、あの、まあこんな感じで、あってですね、まぁ線をこう、こんな感じで。 まあ、ちょっと絵がダメなんですけど、この部分ですね、この部分、ここに、えー、できるので、できやすくて、ここが痛みに関連しやすいので、 えー、これをですね立ち入りながらでも結構ですのでいつもテニスボールで こ, こをやってくれっていうのがあったんですけどもあのです、ねまあ、立ち入った状態でこう立ち入りっぱなしの仕事が多いっていう方もいらっしゃると思いますでなかなか、えー、立ち入りっぱなしの時にケアがあのできないと思いますので、えー、ぜひです、ね、あのやっていただきたいんですけどもあのこのお尻の部分ででですすねねこの腰の筋腹っていうのがあって。ですね こいつをこう下に下がっていくと、まず最初に当たる硬い骨があると思います。筋服、このコリコリした部分のちょうど 中, 中間、ど真ん中ですね。この金服のど真ん中を下に探っていって骨に当たります。で骨の指一本分下、指一本分外側。ここのコリコリしたですね、この筋甲結ここにコリコリした部分ができるんですね。で、ここをですね、あの親指で 両方からですね両方からグッと圧迫してほしいです。圧迫ですね。で、中にこんな感じで両方でこう親指でプレスするような感じ中にこう入れ込むようなイメージですね。グ、え、ッ、ー、と差し込んでもらって中にこう指で入れ込むようなイメージです。ここをぐっと入れ込んでいただく これしてこの時点でまあちょっと効くなっていう点があればですね。今度は腰をですね。こう横に倒していってもらいます。右左ですね。右左。で、もしくはですね。こう腰をこう回すように動かしていただいても結構です。こんな感じで大きく回して。ような感じでも結構です。で、この状態でですね。こう横に横に横にしてるとですね。この横にしたときに、このお尻の筋肉っていうのは緩む方向になるんですね。 こっちに行くと、このお尻の部分が緩みますで、この時に手をぐーっと突き上げてもらう。で、これを交互に突き上げる、突き上げる。っていう感じでやっていただくと、この全部の筋肉が徐々に徐々に緩んできます。これを大体30秒から1分間やってもらいます。こんな感じですね。30秒から1分間やっていただきます。 で、これが終わった後にですね、例えばこう腰が反るのが痛いとか、前に曲がるのが痛いとか、あっていうのがあるのであればですね、えー、この前後、えー、最初に曲げてもらってこれぐらいで痛い、反るのがこれぐらいで痛いっていう場合に、えー、これをさやっていただいてからもう一度確認してみてやってください。しっかりやればですね、かなりの確率で効果出ると思いますので、ぜひやってみてください。はい。で、ここに YouTube チャンネル登 録, 録の